こんにちはタローだよー、はいということで今回はですね私学年クリニックでの治療が終わったんですけどそのあ、えー、と個人的にね空きインを服用し始めましてざっとね1ヶ月まあ今1ヶ月と10日くらい経ったんですけど1ヶ月間くらい使って写真をね定期的にまあ、2日に1回くらいのペースでは撮ってたのでそちらの過程を皆さんにお見せしたいと思いますまずね使ってみてメリットとデメリットについて説明したいと思います これはね、使ってみての感想なので本当に個人的なものなんですけどもまあ、メリットメリットはない1ヶ月目はマジでないと思いました悲しいことにじゃあデメリットについて言いきたいと思いますデメリットについてまず乾燥がとんでもないここの唇もね こ, こ唇がずっと基本的に乾燥してて、うん 唇のここがもう乾燥しすぎててけちゃって、まあ、ずっとね1時間に1回はワセリン塗ってるんだけど乾燥がやばいっていうことが1つ目そして目の乾きもとりあえずやばい目薬が必ず必要ワセリンと目薬は必ず必要で2つ目えっとね体がね少しかゆい痒くなってくるたまになんかね発疹みたいなのが出てくるんだけどそれのもあるで3つ目えっとこれはね抗天反応って言ってて 綺麗にななななるたための一時的な悪化みたいなことなんだけどすごい一気にニキビがバってできる僕の場合メディカルアクネケアとかを頬とかに売ってたおかげで顎周りにしかできなかったんだけどすごい量のニキビがバってできて今はちょうど落ち着いてきてる時期ですまだあるんですけど落ち着いてきてる時期が3つ目あとあのここの髪の毛の量がすごい産毛がめっちゃ増えたんで多分ね発毛効果もあるみたいです それなんかの記事見ましたけど発問もあるみたいですはい充電がないんですけど、まあ、デメリットそんなところで早速本題に移っていけたらなと思いますそれでは1ヶ月の写真こちらですどうぞ はい、見ていただけたでしょうか目標3ヶ月の目どに飲んでいきたいと思うので随時写真を撮ってレビューしていけたらなと思いますそれでは太郎でしたありがとうございましたピースピースピースあ概要欄にリンク貼ってくのでぜひ買ってみてくださいこのキスで